あれはでっこ い, いだな。オッケー、ワンダウン。チーターチーターチーターじゃねーよガンバーガンバロールガンバロールガンバロールじゃねえよ 早く死にすぎたんだよ、さっきから。どうも皆様、こんにちは、グリードです。今日はですね、えエーペックス動画で初めて手元動画を撮ろうかなと思います。まあ僕はずっとコールドデューティーの方ではね、もう腐るほど手元動画を上げてきたんですけど、まあ、このエペの方では上げたことがなかったので。 というか、まだ復帰して1ヶ月経ってないから、全然動画がそもそも少ないっていうのもありますし、まあ、新しい人たちもね、最近登録してくれたみたいなので、ちょっと撮っていこうかなと思います。まあ、じゃあ早速やっていきましょう。あの、僕の動画、このエペの動画、まだね70、70% 以上の方が未登録なので、チャンネル登録、ぜひね、よろしくお願いします。しといてね。はい、というわけでやっていきたいと思います。ちょっと、あのね、いつもとね、こう、モニターとの距離が、 この手元を撮影するためにちょっとね、違うから、正直にめちゃくちゃやりにくい。あと、ちょっとね、いつもよりマイクが遠いので、えー、声が聞こえにくかったりするかもしれませんが、ちょっとまあ頑張って声は出していきたいと思います。というか、あれ、新マップだね。完全に新マップですわ、これは。マップ構造全くわかりませんけども。ここは開けていると。バンガーを剥がして、僕も撃たれましたね。あれ、回復帰っちゃうな。 一旦回復帰ろう。セルマイテーノ。ここは、ちょっと回復一旦置いといて。剥がしたので、多分敵回復入るでしょう。詰めちゃいます。味方がダウンしちゃったか。逃げられたかなもう回復これないんですけど、どうしようかな。これどういう構造になってんだろう。あ、回復してる。回復しきっちゃったか。まずい。いやーほっ ああああそっちもいんの ?OK! 一人落とした。もう回復はない。飛んできてる。OK! ケーダウあと一人どこだ上を取って、剥がして、リロード。OK! うおおやったぞ今のは今のは頑張ったやろ取れてたからでもどう、手元。 いやーああ最高だぜだよもう。いやー<笑>気持ちいいっすね。やっぱボルトですわ。ボルトエレィングですよもう。ああ最高ですね。ん気持ち悪い。なにこれ。いやーちょっと<笑>厳しいこれでうぃやべえと思わせておいての。 シコは取れなかったけどとりあえずセムテックスじゃなくて、えー、セムテックスは COD のグレネードの名前ですねハの人ナイスカットいえー、来てますああ上がっていくちょちょちょどこ行ったえどれどれどれえっあれこれじゃねえなどうなったやったやったやったあとこっちにいるよ ここ、ここ、そうそうそうそうオッケー<笑>ジブラルタがふわーって飛んでいったわどうすんの回復しちゃったな。 オッケー、オッケー、分かってる、分かってる、分かってる、分かってる。<音声>敵はアーマーある。削<音声>って。 オッケ ー, おーしいやー、ミカさん、申し訳ねカバー遅れた。これは格殺でしたわ。ジブやり。オッケー<笑>ナイスー絶対ザコで食った。 今僕に僕僕が言われたのかな今いやあうわあなんだよもうこれがこれがこれがエイペックスレジェンツリアルが楽しくないんですかこんなにストレス溜まってるんですか詰めるためのスモーク 頑張っておい、死んでんじゃねえかおい、ダウンしてんじゃねえかあいつ早くしろ、早くしろ早くおお<笑>なんとこいつ<笑>もう、すげえ味方来たんだけど、ちょっと、なにこれ。 あんななんか、偉そうに人で一番最初にダウンしとるし、ほ、うんま。何しとんのや。まずい、左。おい、死んどるし。何してんの。ちょっと、ちょっと。OK、60カット。あれはでっこいだな。OK、ワンダウン。 削ったからさここにしょうがいるチ ー, ター チ, ーターチーターじゃねえよチ ー, ターチーターじゃねえよチーターじゃねえよもう。 なんだよあやしもうカバーしてくれとは死んでないで<笑>まずいまずいそれ上がりすぎ上がりすぎやばいやばい よし。うお、いや。チーター。ー<笑>今の見てチーターになるか？ところどころのクソエイム見た見たか？え、なんて言った？<笑><笑>今日はラブホイクショ誰かいませんか？<笑><笑>ちょっとアタオカな人でしたわ。 何言ってるかか一応よく分かりまがんば、ね、ろうるじゃねえよ。早く死にすぎたんだよ、さっきから。すいません、もらいやかです。 お仕事してくれ頼むすうわーこっちかうわうまかったな敵のレース長引いてるぞ頑張ろうぜこれ頑張ろうで本当に 敵うめえんだよな普通にさあすぐ当ててくるあえおったん ナイス、ラストワンじゃねラストワン逃げたかなオッケー、ナイスナイス、1キルえ、君たち、初1キルじゃないそんなことないか。いや、初1キルじゃねえか<笑>。おい、ブラハ、やっと1キルじゃねえか。もう無理して回復取る必要もないね、箱から。 のブラハノウルトかななるほど。ちょっと待って待って。はいはいはい。あれ、回復入りそうじゃねマジかよ。 やっぱりそうだ。回復入ってた。ナイスあナイスだおナイスだうまいうまいえ、これ三千0 0ダメいけるこいつ。おお、いくぜ。ダ生背景じゃね。ナイスチャンピオンイエーイ<笑>ほら、勝ったぞ<笑> <笑>なんだこの試合ほんともう。内容が濃すぎるわ。なんか手元動画にするももったいないぐらいだわ、これ。最後に一言はないです。そして3000ダメージも言っておりません。じゃあ俺一番ダメージ高い。は